おめえみてえな都会育ちのガキが生きてけるうだ壁の外は甘くねえんだ壁の外のことなんて全然知らなかったいろんな人たちが広い目を見てる助けたいパフマンジャビさんもビスコもバーカい ろ, いろ考えすぎ だ, バーいろいろすぎだサビクイスコ Mondays and Tuesdays at 10pm on Animax